百秋不動具店の動画。 こんにちは百武道具のほうがでー す, すかえー、ちょっと読ませてね全日本剣道選手権大会優勝6回連覇2回、えー、準優勝2回世界剣道選手権大会団体戦優勝4回、えー、個人戦優勝1回、えー、全国警察剣道大会団体優勝2回、えー、全国警察剣道選手権大会優勝6回、えー、準優勝2回3位3回、えー、全日本選抜剣道七段選手権大会優勝 7回回優勝3回全日本選抜剣道八段優勝大会優勝1回それが皆さんご存知努力の天才剣士」と称される神奈川県警察剣道首席師範。 宮崎正弘先生ですこれだけ聞くと宮崎先生って小さい頃から剣道一筋順風満帆っていうふうに思うじゃないですかでもそんな宮崎先生中学の時に初段の審査に4回も起こしたって聞いたらびっくりしませんか一体どんな先生でどんな少年時代を送られたんでしょうか今日はご著書の勝ち続ける技術っていう本の紹介とともに宮崎正弘先生を深掘りしていきたいと思いますぜひ聞いてください 小学生の頃は道場に100人ぐらい子供たちがいました。特別上手だったわけでもなくて、週3回の稽古でいつもやめたいと思ってました。野球やサッカーもやってたけれど、それらはルールを覚えればなんとなくできるのですが、でも剣道はそう簡単じゃありませんでした。早く防具をつけて稽古したいのに、1年間も防具をつけさせてもらえず、基本ばかりで嫌になっていました。 当時の先生は面をとにかく大きくまっすぐ打てというのが口癖でも宮崎少年は先生の教えに反発していて大きい面ばかり打ってたらどう打たれるとどうしようもないじゃない基本打ちよりも打たれて勝負に負けない方が大事じゃないんだろうかというふうに考えるようになりました結果合格の自信があったにもかかわらず基本が全くできていないので初段を4回落っこちることにそこで剣道をまたやめたくなってしまいました 中学に入って剣道部に入った理由はたった一つ、小学校の時に負け続けた悔しさだけでした。普通は小学校の時に勝つ喜びを覚えて中学でも剣道部に入る子が多い中、全く逆の悔しさから剣道部に入部しました。宮崎先生は自分のことをこのように語っています。 ここれれまままで自分が素質に恵まれているとと思ったことはありません。学校での体力テストは普通だし体も硬いただサッカーでキーパーをやっていたのと野球でキャッチャーをしていたので動体視力だけは人よりも優れてるかもしれません中学時代は自分を強いと思うことはありませんでした ただ、転機となる試合が1つありました頑張って稽古したものの夏休み前の中大連の試合では1回戦で負けてしまったのですでも同じ時期にあった夏の県大会の個人戦で準優勝したのです その活躍を見たある先生の推薦で東海大学相模高校で本格的に剣道を始めることになるのです高校に入学した時に自分は一番部活の中で弱いと思ってましただからどうやったら勝てるかを必死に考えました試合の前には作戦を練り負けた理由は反省その経験を次の試合でどう生かすか研究を繰り返しましたと同時に一流の先生の指導のもとやはり自己流では勝てないということに気づかました されましたそんな中少しずつ自分の価値パターンが分かってきたのです高校時代の自慢は3年間稽古を一度も休まず皆勤賞をもらったこと高校3年生の時には個人団体ともにインターハイに出場しました高校卒業後神奈川県警にスカウトしてくれた師範の先生に剣道を好きになりなさいと言われました剣道を好きになり勝負を好きになれば練習まで好きになる 剣道を好きになれば全てがうまくいくように感じられました。そして話は最初に戻って、全日本剣道選手権で2回の連覇を含む前人未到の6回の優勝を成し遂げるのです。いかがでした今日紹介するこの本の中では、 勝ち続ける技術として宮崎雅弘先生が70個の大事なことを教えてくれていますで。いわゆるこういう、ね、あの剣道の本っていうのはね、あの打ち方はああしなさい、この打ち方はこうしなさいっていうね、まあ、先生目線っていうのが、ね、結構多いんですけども、この本は違います。今お話ししたような、小学校の時には剣道を嫌でたまらなかった、中学生の時には初段の審査4回落っこっちゃったっていう、その当時の宮崎先生の物語を元に書かれてますので、めちゃくちゃ共感します。とても分かりやすい